こんにちは。あなたの心と体のバランスを整えるハード回路整体院の平野です。本日は、首こりが長引く理由とは、といったテーマでお話したいと思います。え首こりでお悩みの方に対しての動画になっています、はいえ。多いのが女性で、年齢は40代から50代です。症状は首の根元の痛み、違和感、張った感じ、重たるさ、 頭痛やめままいいいといった方が増えています原因として考えられるのはスマホネックやストレートネックが関係していると言われていますそこでストレッチをしたり姿勢を良くしたり自分でできることを増やす方もいると思いますしかしなかなかセルフメンテナンスでは追いついてなかったり体の癖が強くて緩和しない方もいますそこで病院に行く方もいます しかし次のような状況ではありませんか整形外科に行ったが原因がよく分からなかった薬はできればあまり飲みたくないそれから漢方もあまり変化がなかったあなたは病院以外を試そうと思って、えー、マッサージや筋膜リリースを受けたかもしれませんしかし持続せずすぐに戻ってしまう方もいますなぜ首の根元などに痛み違和感が続くのか あなたはこのような傾向がありませんか入眠に入りにくく不眠がち首こりだけでなく頭痛やめまいもある動機息切れパニック障害の傾向があるそこであなたは調べると思いますなかなかいろいろ試しても緩和しないのでネットでいろいろ調べますそうするとあることに気づくことが多いと思いますそれは 体のバランスが重要だということとです体のバランスとはつまり自律神経のことです、えー、自律神経とは体の元気な活動それから体の落ち着く休息この2つのバランスを自動調整していますこのバランスが崩れると疲労感がいつまでも残り回復しないため違和感や痛みにつながっていきます自律神経の不調を自律神経し 上昇というのはご存知の方も多いいと思います。そしてなぜ40代頃からの女性が増えるのか40代からは自律神経失調症だけでなく更年期に入る年齢でもあり体の内的環境が変化しやすす。い時期ですそしてご自身の年齢的な内的環境だけでなく外的環境も変化していきます。 これにはいくつかありますす。のでご紹介しますまずは子育てです40代になるとお子さんも徐々に大きくなって進学や就職などが出てきますそれから、えー、仕事も責任あるポジションになったりしますので忙しいわけです当然忙しくなってきますので夫婦関係の会話も少し減ったりっていうパターンもありますそれからご両親の えー、高, 高齢化っていったものもありますのでそういったものでも今後どうするかといった話し合いを持たなければなりませんこうやっていろいろですね複数の問題をクリアしなければいけない時期なわけです当然体に無理が来ることもあり心身ともに疲労やストレスが蓄積します 外的環境内的環境だけでなく個々が持っている元々の性格もありますので緩和の鍵は一つだけではない可能性があります、はい、え患者様の中にはご自身では受け付けない無意識レベルのストレスを感じて症状が出る場合もあります本人は気にしてないんですけれども体の方が自動的に反応しているといった場合のことですねはい。 それから無意識や潜在意識ともいったものに例えられるものは氷山の一角の下の氷に例えられることもあります。イメージとしてわかりやすいと思います、はいえー。このようにですね、首こりが長引く場合は自律神経を整えることで緩和する可能性がありますので、えー、ぜひ試してみてください。 それからセルフメンテナンスがなかなか追いついていないという方はハート回路の方にご相談ください一緒に緩和の鍵を見つけていきたいと思っています、はい、それでは本日はですね、えー、首こりが長引く理由といったテーマでお話しさせていただきましたご覧いただいてありがとうございました失礼いたします今後もあなたの痛みの対策また健康情報をお伝えしたいと思っていますチャンネル登録お願いします